巷またで話題のです、ね、ベルハンマーなる現場剤、これ原液ですけど極細フィラを使ってですねこの中にあるハブベアリングとブレーキキャリパーのスライドピンに塗布してみようという動画ですあくまでこれはやってみました的な動画ですので参考程度に考えてくださいなおあのメーカーは他のグリスやオイルと混ぜても大丈夫だと言っているのでやってみました それでは最初にブレーキキャリパーのスライドピンからやってみますちょっと自転に緩めてありますので簡単に回ります、はい、こんな感じで取れますそれでは外したスライドピンをきれいにしてベルハンマーを塗りましょうなおこのスライドピンの清掃なんですがベルハンマーを塗る塗らない使う使わないに関わらずですね ブレーキフルードの交換と同じようなタイミングで、えー、清掃してグリスを新しくしておくと動きが良くなって、えー、よろしいのではないかと思いますまずこんなふうにそんなにたっぷり塗る必要ないと思うんですけども、えー、薄く塗り伸ばし て, て次はきま スライドピンのこのネジをですね外した穴ですねこれをですね綿棒などでちょっとかき出してあんまり乱暴にしないでくださいねそーっとかき出して古いグリスを取り出しておきますこの作業もちょっと面倒でかもしれませんけどブレーキキャリッパーが固着してしまう 一つの要因を避けるまあこれだけじゃないんですけどピストンが固着するということももちろんあるんですけど、えー、一つの原因にもな り, なりうる場所ですのでここも、えー、そんな念柄な意やる必要はないと思うんですけど、えー、ブレーキフルードを交換するこの時のタイミングに合わせてやっておくとよろしいのではないでしょうか。 一通り綺麗になったらこの中にベルハンマーを注入しますメーカーのコメントを鵜呑みにすればゴム質への攻撃性はほとんどないということなので えー、使ってみますが、えー、これは私はまだ実験して確証がありませんので、えー、もしこれを真似ておやりになる場合は自己責任ということでお願いします、えー、一応塗布しましたらまた綿棒で塗り伸ばします次はベルハンマーをすでに塗ってある、えー、このスライドピンにですね、えー、シリコングリスを塗ります 塗っったらそーっと挿入しますこの時にグリスが空気を密閉してしまうのでなかなか入りづらくなるかもしれませんけれどもちょっと押し込んでください続いてですね上側にあるもう一つのスライドピン これですね。これも同じような手順でやっていきます。なおですね、ブレーキキャリパーの形状はの車種ごとに微妙に違います。こんな風に取れるのはこれ割と古典的なタイプですから簡単に取れますけど、最新のモモデルは割とまあメンテナンスサイクルを伸ばすという意味合いもあると思うの思うんですけども。 外しにくいものもありますので、まあ、無理やりやるということではなくてですねご自分でできる範囲で考えながらやってみてくださいこの部分は同 じ, 工程同じですので映像は省略しますフリーキャリパーのスライドピン2つこことここですねの、えー、グリス交換と、えー、ベルハンマーの塗布が終わってそれでは、えー、タイヤを外していきます カラーがありますからここにもあのこのカラーのところのグリスがついているところにもですねちょっと古い車両でスピードメーターのセンサーがこういう機械式の場合はですねこのとここにグリスがいっぱい入ってるんですけどこここの動くところですね こ, のここのにもですねベルハンマーを。 塗っておくと、えー、もう実はもっといっぱいもう塗ってあるんですけど、えーえー、塗っておくと、えー、動きがよく軽く な, るなったりました、えー、先ほどよりは随分軽くなりました、まあ、この、えー、ある程度の抵抗はもうグリスの、えー、硬さですから これをですね、取ってしまうと、まあ、当初は非常に軽くなると思いますけど、えー、多分耐 久, 耐久性的にですね、問題が出ると思いますので、まあ、グリスは残したままの方が無難かと思いますそれではベアリングにベルハンマーを塗っていきますダストシールを外しますこれですねマイナスドライバーなどで、えー、そーっと優しくこじってあげれば 取れます。